いたします東大から参りました、鈴木と申します。多層ミックススデーータベース DB ケロととといいいいうことで、お話をさせてたただきたいというふうに思います。 こういうよういよななデザインになってましてまずコンセプトとしましては、えっと、ゲノムの変異が、えっと、例えばある、まあ、ジャムラインであったりがんソマティックミューテーションが起こったときにその周辺のエピゲノムだとかトランスクリプトームがどういうふうに変化しているかっていうのを検索できるようなシステムを、えっと、目指して、えっと、作っ て, っております。でえっとまあ、もちろん他の、えっと、データも検索できることにはなっておりますけれども特に日本人の中でどういうことが起こっているかっていうのを、まあえーあのえー、特徴にしようということで、えっと、日本人由来の細胞株であるだとか日本人の検の体日本人由来の検体 だとかっていううのが特にフィーーチャーされていいるというような理解でおりますいろんな情報を集めて実際にはなんでこういうゲノムの変異がこういう表現形を取るのかということをバイオロジーとして理解できればというふうに思っているというようなところになります。というのがもう結論になってしまいますけれども何ができるということでまずと他のデータもともかくとしまして日本人の正常ノミックスのデータというのがここで取れるというようなことでありまして、まあ、欧米人に比べたら数はまだ少ないというところでありますけれども、まあ、最近民族背景等も問題になるところ ではありますのでこういうような日本人の肝臓だとかコロンだとかでどういうエピゲノムの状態であるかっていうのが各種ヒストン就職 DNA メチル化トランスクリプトーム含めてこう閲覧できるとこれはクレスターヘックで収集されたデータをまとめたものということでございます。 あと長年国際医療センターの徳永先生なんかが集められてこられました日本人の竹これは頻度情報になりますけれどもそういうものが検索できるということで何が起こっているかっていうのがの日本人の中で検索できるというような形になってございますで培養細胞のデータも広く集めておりましてえっとま あ, あのもちろん最大のデータベースエンコードみたいなところに行くともっと多くの細胞のデータベースがあったりするんですけれどもなかなか日本人由来のものにフォーカスするっていうのはあんまりないことで、えっと、この日本人由来の細胞株でこれ肺腺がんの細胞 脂肪株ですけれども、じゃあ、ここで先ほどのようにゲノムの変異がどこにあって、でバイオ細胞ですねで、エピゲノムが基本的にはいろんな、えー、と局面で取れて、各種筆損就職 DNA メチル化みたいなものが後で出てきますけど、ロングリードシングルセル、えー、とみたいなのもどういうふうに出てるかっていうのが統合解析できるというのが、まあ、売りといえば、えー、と売りで、えー、とありますで。データコンテンツ、こういうふうに統合されてまして、まあ、部分的に、えー、とダウンロードポータルから検索ができるというシステムに、えー、となって、えー、とございます。 あと使い方だんだん難しくなってきてるというようなコメントもいただきましたので、各種ページにビデオのチュートリアルも設けまして、ここをクリックするとこういうふうにデータが出てくるっていうのも、まあ、詳細に解説してあるというところでもありますので、まず d b ケロというので、g o Google えっとしていただいて、トップページにこのビデオをいろんなところに貼ってありますので、見ていただければというふうにと思います。 あと、まあ、人だけではなくて、えっと、これなかなかまだ、えっと、言ってないところもありますけれども、人以外のものに関しまして、えっと、まあ、ゲノム支援っていうのも、えっと、データ産生センターとして参加させていただいているところでもありますので、えっと、せっかく作ったデータが産一化しないというようなミッションも、えっと、私たちのところで、背負っております。 でゲノム支援で支援させていただいたデータ、まあ、1000件超えますけれどもこの各種生き物に対して同じような形でデータダウンロードポータルから検索ができてデータが取れるととのことになってございます。でここの部分に関しましてはむしろデータも取れますけれどもどちらかというとこういう研究をやっている方がこの国の中にいるというようなことの情報っていうのも非常に大切かというふうに思っておりましてそこの研究者と橋渡しみたいなことができるといいんじゃないかというふうに思っているというのがデータです。 デーータベースの概略でございますただ最近少し私たちのところでの悩みはこのいわゆるオミックスの解析であればそれでよかったのかもしれないんですけれども最近どんどんその解析手法と結束技術というのが進化しているというようなことでこれについて い, ただけいかなければならないということであります。 典型はシングルセル空間トランスクリプトーム等のデータですけれども、えっと、これに関しまして、えっと、あの、データが重くなっているということで、処理を、えっと、データベース上、こちらの計算機環境で全てやってしまうっていうのが非常に、えっと、困難。えっと、検索、え、元々のデータ量が膨大でもありますので、えっと、検索の項目も人それぞれというようなところもありまして、で、ま、あの、検索のツール、解析をするツールにしましても、もう、ネイチャーメソッドなんかにも毎週何十本、毎月何十本も乗るっていうような状態でも、えっと、あります。 とということで、まずブラウザーっていうのよりもまずはデータがどういう形で出てきてどういう使い方があり得るのかっていうのをまずは知っていただくというようなことも私たちのデータベースの大きな使命ではないかというふうに考えてそういう面でも整備を進めてまいりました一例ですけれども今シングルセルネイチャーメソッド・オブ・ザ・イヤーの去年の段階ですけれどももういろんないろんなレイヤーでシングルセルの解析が進むというようなことになってございます 例えば昨年になりまして、マルチオームと称しまして、一つの細胞のエピゲノムとトランスクリプトオムのデータが同時に取れるというようなメソッドが出て急速に広まりを見せております。これ模擬データですけれども、私たちのところのデータベースセンター、データ産生センターとしての機能としまして、その健常者のシングルセルのマルチオームがどういうふうに動いているのか、血液ですけれども、っていうのを50人ずつ検索 データの取得をいたしましたものを、えっと、あのデータベースとして、えっと、公開、えっと、いたしました、えっと。例えばこういう形で、えっと、シングルセルのデータ、まあ、これは、えっと、ブラウズできますけれども、こう形で、えっと、出ていると、えっと、いうようなことで、例えばその、えっと、何回かタイムポイント、えっと、1か月にわたって、えっと、例えば3日に1回みたいな形で取ったデータとかもちてあの公開させていただいておりまして、じゃあ個人のシングルセル の,、えっと、そのデデプロファイルがどういうふうに変化していくのかっていうのを、えー、記載しているというようなことに、えっと、なりますで。折り圧縮というか折りよくかわからない ですけれどもえっと、コロナのワクチン接種というのもございましたので、えっと、それの例えばこの健常者1、えっと、接種日1日目2日目1 日, 1日1回目の1日目3日目なんちょっと荒れてますけれどもでどういうふうに シ, あのシングルセルのプロファイルが変わったのかっていうのも、えっと、一応検索できるとそれが、えっと、個体感でどういうふうに変わるかっていうのもまあ、えっと、日本人これ、えっと、欧米人と日本人の間でと異なるっていうふうにいわれてますのでこういうなのも、えっと、数はそんなに多くないにしても、えー、ま あ, あの、えっと、見ていただけるというようなことは非常に大切なのかな いで、えっと、最近にまたさらにえっと複雑になりまして、えっとスパえー、いわゆる空間トランスクリプトームというようなものもえっと始まってえっとございます。先ほどのシングルセルレベルではないですけれども、まあ、えっとその個々の細胞レベルのえっとデータ、五、ま、十、あ、まあ個ぐらいの数十個ぐらいの細胞のレベルをえ 病, 理情報病理情報にえっとマップしてえっと使う、あの対応づけるというようなことでえっとあります。 ここの組織のこれ腎臓ですけれども、どこの部分でどういう遺伝子が活発に活動しているかというのを、えっと、これ、肺腺癌ですけれども、まあ、えっと、フレッシュフロースンだとか FFP のこのものに対して、どんどんマージしていくというようなことも、えっと、盛んに行われている と, えということになってございます。ここの部分も、そのトラジェクトリをどう書くだとか、えっと、そのクラスタリングをどうする、あるいはどういうふうな病理との重ね合わせを行っていくっていうのが、これも、方式がないわけではないですけれども、えっと、実際に個々の解析、あるいは、えっと、その臨床像 にもえってくるというようなこともございますのでそこの部分はもしかしたらデータをまずお渡しして委ねるというようなことを少し考えてデータをまず配っているということであります。であと最近だとロングリードっていうのがございましてこの場合はナノパワーのプロメッションですかね精度が 99% になっていると。 のことがものが最近データとして出てきて出おりますそれに関しましても配布をして例えばガンゲノムでそれがどうなっているのかス プ, ライ ス, スプライスバリアントがどうなっているのかデータだけは出てくるとただゲノムブラウザーでこう見ていただいてそれを検索するというところまで追いついていないものに関しましてはあとはロングリードのメチル化ですかねっていうのが出てくるというのを見ていただくというようなことをやろうというふうにしてございます。 ただ、えっと、非常に不親切極まりない話でありまして、えっと、その、じゃあ、えっと、データもの、もの、えっと、もののデータだけ置いておけばそれでいいのかっていうと、さすがにそれではまずいということで、じゃあ、このデータをこういう形で、えっと、プロセスすると、あの、お手元の PC で、えっと、ちゃんと表示できますというような、えっと、チュートリアルを先ほどのビデオの、えっと、隣に、えっと、置いて、えっと、あります。えっと、現実的にはシングルセル解析を、例えばコピペできる、えっと、コマンドライン形式でどんどん、えっと、打っていただければ、えっと、それで、えっと、手元で、えっと、この解析ができると。そうじゃないと、こちらの計算機 ソースが持たないということですけれどもえっとそういうようなものを合わせて配布しているという形になります ありてに言いまして、最近のゲノムのデータ、えっと、倫理等もありますので、えっと、実は再配布ができにくいというものも、えっと、結構ございます。ということで、えっと、あの計算機の環境的にも、あるいは倫理的な規定としても、えっと、一度、えっと、自分、あのお手元の環境で、まあ、倫理の規定を通したものを自分で、えっと、取っていただいて、あのプロセスしていただく、えっと、いくっていうのが、えっと、一つのこれからのデータベースの形になるのかもしれないというようなことを、えっと、考えております。 えっと、ただそれでコバンドラインだけ、えっと、コッペしてできるっていうのも、これも親切極まりない話でありまして、えっと、例えば最近です、最近、えっと、今日、えー、 おととい、えっと、その、えー、土者の方にご協力いただきまして、えっと、その、さらに詳細にこのデータをプロセスしたらこういうふうになると、えっと、コマン、このコマンドラインの意味はこういうことであるというのを、先ほどの DB ケロに、えっと、だだあの置いてあるデータを模擬、えっと、データセットに、こういう教科書、まあ、東大式って、お堂々しく、これはなんか、Amazon で上に、こ う, いうやすると上に来るらしいんですけれども、えっと、こういうような形で、えっと、教科書、あの、教科書的なものを、えっと、出させていただきまして、これを読んでいただきながら、叩いていただきながら、自分のところで、えっと、見ていただくという ということを、まずは優先さし、最優先にさせていただきまして、で、えっと、こちらの、まあ、そのいただいた時間で、こちらの方のデータを、えっと、実践、実装していきたいというようなことを、えっと、考えているというようなことで、あります。 もし、それでもということであれば、私の方にメールいただければ、えっ、ー、と、あの、えぇ、ー、まあ、とことんまでお付き合いさせていただく格好でもおりますので、えっ、ー、と、ぜひというふうに、えっ、ー、と、思います。で、あと、えっ、ー、と、その、公的なところ、あるいは、まあ、倫理等の問題、あるいは民間の企業で、えっ、ー、と、外に出せないというようなことも、最近、えっ、ー、と、まあ、厳正のデータということであるということでありますけれども、そこも NBDC の補助をいただきまして、えっ、ー、と、個別に作業ができる空間みたいな、決算環境というものを、えっと、整えたり、えっ、ー、と、いたしました。 例えば製薬企業と一緒に、ここ、まあ、アンダーグラウンドじゃないですけれども、えっと、ずっとやっていた成果っていうのも、そうは言っても論文になると発表するというような形で、いくつか公開を始めております。例えば製薬企業、この辺ですかね。あとは公的機関。多くの場合は、その薬だとか、倫理情報、人の臨床検体が前提になるというようなものであります。 で、えっと、まずはデータだけでも、えっと、ま、えっと、置いて、えっと、あります。えっと、見ていただいて、えっと、例えば、えっと、シングルセルのデータであるだとか、えっと、先ほどの、えー、空間トランスクリプトムのデータ、ビジウムのデータであるだとか、ロングリー、どうなるか、岩源のみ。で、えっと、まあ、えっと、直接今年、えっと、追加に開発の、えっと、NBDC からお題をいただきまして、えっと、急遽実装したのは、先ほどの日本人の正常の健常者のシングルセルのデータのプロファイル。 えっと、それのまあ外的格難この場合コロナのえっとワクチンをえっと例にいたしますけれども、それとどういうふうに変わるのか、日常動変動も含めてということで、えっと、まあこういうえっと健常者がその日常生活どういうふうに変わるのかというのはお題。 あるいは、えっと、そのこれお話しできませんでしたけれども、がんのえっとロングリードのシークエンスを読む と,、えっといわゆるフェージング、その染色体背景がどういうところでえっと変異が起こっているのか、そのエピゲノムがどうなのかっていうのは、えっと、父方、来母方由来のえっの染色体、基本的には別の分子ですので、えっと、お互いにその分子がえっと独立であるのか、それとも違ったのかっていうのが、ロングリードで初めて解析が可能になるというのも、えっと、そのデータプロセスレベルでは実装されております。それをまあえ っ, ともっ あの、ダウンロードいただいて見ていただくと。で、リーンの縛りをうまく回避しながら、えっと、見ていく、縛りってあれですけれども、えっと、まあ、えー、そのプロセスを、えっと、ご自身のところで。で、えっと、それができるような形でということで、えっと、まずは知恵を絞ってデータだけでも、えっと、出しているということでありますので、ぜひ d b k e l o h g c j p までアクセスいただければというふうに、えっと、思います。ご清聴ありがとうございました。